と、次のステージを見据えていた。400m58 秒06イコール今期中学最高 800m2 分09秒47今期中学最高 1000m2 分45秒87イコール今年度中学最高 1500m4 分22秒60イコール今年度中学最高 3000m9 分20秒46イコール今年度中学最高。